はい、ちょっとサブちゃんなんですけど、うん、ちょっとある情報、ね、あー聞きました聞きました ね, ねそういうことねこれあのー、まあアキネーターはいえ佐々木アキネーター知ってるいや初めて聞きましたアキネーターってまあ説明すると要するにあのー、有名人を思い浮かべると質問がいくつか来てその質問に沿ってこう回答していくと自分が思い浮かべた有名人にたどり着くっていうとで水回りボンドは両方出てるらしい うん、もうねと最近佐々木もいるえええすごっ<笑>なんかやっと俺をなんか知れてきましたね<笑>はいじゃあやってみようはいきました、はい、実在する<笑>自分でどんどんフェックえて自分の自己申告制だから一番正しい情報が出る気持ち悪いなちょっといきます実在するはい YouTube 関係者おおちょっとえお前もう、うん、お前えやばっすぐ近づいてきたちょっとわからないですよいやなんで<笑>いえいえいえ関係していやいや関係者こんな乱雑してんの、はい、いいえあってことはサブが消えたわけねゲーム実況したことないっすね い, いえあるだろ<笑>おっとりしてるのわかんないなそうね何人かのグループ何人かのグループであるまあまあグループであるじゃあはいえ グループのリーダー…じゃないわからないシ、まあ、い…いいえだろいいだろシ7人組のメンバーです か, ですかあ、うん、フィッシャーズが聞いたのかシ違うな四、うん、人グループで…いや、これは…シアバンだなシアバンだなシ<笑>人組ですかまあ、はいシ、はい、あだ名に…あ、つくつかねえや<笑>つくの相方が…相方とかじゃないっすねくんつくのシお前…シう ん, 前<笑>お前頭なんのあ、あだ名なんなのあだ名なんなの え、俺佐々木 君, うアア々木君メガネ君とかそういうレベルまで行った人もいるし君とかでしょいやょょいっくん、君とかでしょ ?1 君とかでしくんとか。俺あだ名ありますかいやさないよないって。<笑>えまあまあこのあいこないよね。CD を出したことがああ入って答えたいなこれ。そういうのじゃない<笑>見栄を張る大会じゃないんだよ。<笑>ラップが上手。 はいたいなはいあ来たはいこれ来たこれこれ難しいっすねここ<笑>いいんすかこれどうなのはいで行ったらしいよその人はあじゃはいじゃあはい、はい、ああでも俺になっちゃうなこれわかんないけどでもいい家に、うん、いい家ですね闇の力をああ深いですねえ<笑>闇の力を操りますか、はい、どっちお前ははいえどういうこと<笑> 25歳よりも若い家はいだろはいだろななんで嘘っすか あ, あそっか何何<笑><笑>あった<笑>音楽に関係している家わかんない、ね、やつちっあれあ出てきたえいや、ま、だもう一回だけやろうか、うん、せっかくだから絶対に諦めないっすそんな家えでちゃんとわからないを使ってこう 分からないですよこれははいいいえいいえいいえ<笑>こういうのは分からないうにしたほうがいいそうそうそういうことをしてなんかないな佐々木はいいいえいいえういい<笑>いい分からないでしょ<笑>あれなんだ ああんえっカンタかい<笑>なんでお前と俺一緒なんだよ<笑><笑>絶対諦めないちょっとだいお蔵入りだなこれえちょっと待ってください y o u t u b e はハ、はい、にしてみようタイプは活動して <笑>こっちの写真<笑><笑> 2パターンあんの<笑> 2パターンあの<笑>違う<笑>トミーっぽい方の俺じゃねえか姫<笑><笑>ちゃんも押したら多分出れるぞ、うん、あそういうことか、うん、みんながあじゃあもういいっす終わりましょう<笑><笑><笑>え い, い, いい写真いいポーズ<笑>俺らと3人でこの感じでこれ使ってくださいっていう3人の感じのやつ<笑>これを使ってほしいな、はい、そうか今の、ね、カシャってやっとくかえ、はい <笑>ここでオッケーっす。出るようになるからるなるありがとうございます。<笑>これ YouTuber でいいのここ。はい。<笑><笑> YouTuber で。YouTuber でね、はい。はい。ということでサブチャンネルでした。ありがとうござい ま, すました。